そそれを説明できそうな気がするみんな理由があって一緒にいて理由があって別れるでも俺が君といるのは理由じゃないこの現象何とよも長く一緒にいる中で僕に出会った理由もなくて逆に離れる理由がたくさんあったのに僕らが渋谷にいるこれを逆に What is マイナスの here with me today Life is not a matter of chance, it's a matter of c h o i c e いつか運命がなくなっても、どうかたまたま一緒にさせて、こんな理由もない、たまたまを準備した神様ナイスで弾けて、特に理由もなくて、離れる理由がたくさんある中で、こんな僕と一緒にいる君はキャンブラー、最高のバカ。 「どれくらいの